Rory! I... Yes! Yes! <laughs> yes! Yes! Yes! Yes! Yes. ボクフォルテいやみんな僕はね今ヤマハの大阪のビルの今2階に来てるんだけどまさかの2階にいろんなピアノがあったんだよということで紹介していきたいなと思いまっちょ皆さんこっちに来てくださいこちらななななんと僕の身長ぐらいあるバックスですよもうこんなにでかかったらもうね持ち運ぶのが大変って言ってね 多分飛行機とか乗るんだったらもう1個席取らないといけないんじゃないかっていうぐらいの大きさですね、まあ、僕は一生サックス吹くことないので、さっさと行きましょうか、オシャンティのリコーダーがあるじゃないですか、僕もリコーダーが大好きで、授業中とかね、友達とこうやって加えて、笑った方が音が出るので、絶対に笑ってはいけないとかで、よく使ってましたよ授業中、小学校の頃ですよ、教育学部の先生が。 こんなこと言っていいのでしょうか、まあ、YouTube などでいいでしょうということでこちら見てください、はい、1人だけ、えー、希少種のサックスがいますねものすごくおしゃれな色をしております、えー、黒光りしてますねマッチョですかねこれ日焼けさんも入ったんですかって言いたいですよね日焼けさんも入ったんですかってはいというわけで次行きましょう僕が一番興味を持ったピアノはこちらこれ見てくれちっちゃなグランドピアノみたいな感じでねこの言葉 赤い色と黄色の文字新製品にこれもうつられちゃいましたよね、うん、というわけで弾いてもいいって言われたのでねちょっとだけ弾きたいなと思いまっち、うん、うわっうわすげえタッチがタッチがまんまですわということであのまんまっていったらグランドピアノみたいな感じでねグランドピアノの半分の大きさでもうグランドピアノみたいな感じでもうすごいですね ないこれは？電子の電子音なんだけど、タッチはモノホンってやつで結構リアルになってるので全然ね。使えるかなと思うけど、お値段わお160万円よいしょ素晴らしいいい価格かなと思います。 いいですね世界が認める2つのブランドピアノをこの1台にこれもうあの2台が重なってるってことでもう普通にね2台買うよりも1台で収まるってことでお得ですねてなわけでちょっとね、えー、他もまた紹介していきたいなと思いますよ皆さん見てくださいこちらたくさんのもうアップライトピアノがございまっちうほらほらほら様々色も形も用途も違うそうピアノはやっぱね えー、その場に合わせて弾くものなので、まあ、好きないろんなねものがあるかなと思います。<笑>このオシャンティなシックなカラーにこういうこういうピアノはやっぱりね。こういう言葉が似合うんじゃないかなと思います。僕ピアノ持ってるんだよ。みたいな感じのことを言いたい時は、こういうオシャンティなピアノが多分絶対合ってますよ。 最近ピアノ始めたんだっていう方は絶対こっちの色のピアノが絶対合ってるかなと思いますもうこれはもう色とフィーリングで勝手に言ってるのでお許しください最後にですがこちらアビテックスですもうこれ防音室もしもしもしもし一つも喋ってる声が聞こえなくなるその防音室でございまっちょもう僕の家も入れてるんですけどもねもう全く音が聞こえなくなるので素晴らしい防音ですよあこれ喋ってましたよっていう感じのぐらい本当に防音が効くので 素晴らしいです。苦情が来なくなります、絶対必要です。 Um, my name is、uh, Forte. Forte. Forte, so master piano YouTuber. Okay. <laughs> I should <just laughs> take it up. Yes, yes, please. Thank you. Pleasure to meet you.、Yeah. Forte. Forte. Forte. Forte. F-O-R-T-E. Yes. Yes. <laughs> Thank you. Yeah. Thank you for playing. Happy、yeah, to a play. Sounds good. <laughs>